はい。 おはようございますラスカルでございます本日もですね大阪の動画ということで訪れているお店がですね以前ねガオーっていうサムライイーティングさんがやっているチャンネルのね大会があるんだけどその時にお世話になりましたフライヤーフライヤーさんというまあね大食い好きの方だったらみんな知ってるような超有名店に来ておりますでこちらのお店なんですけど、まあ、名前の通りね揚げ物がメインとなったがっつり系の定食がありまして本日はですね、えー、そちらの揚げ物なんかをいろいろ それとミックスフライみたいな感じでお店おすすめでね約4 k ロほど作っていただいてゆっくりとね食べていこうと思いますやっぱりねその試合だったからあんまりね味わえなかったのよ以前はそれでもものすごいうまかったから今日はね絶対に美味しいもの出ると思いますんで料理がね到着するまでもう少々待ちたいと思いますということでただいまね商品到着いたしましたやばくない あのとんでもない大きさ一応ね今回は約4キロぐらいだと思うんだけどボリュームがすごすぎて4キロに見えないめっちゃ多く見えるんだけど揚げ物とかはね熱々が美味しいと思いますんで早速ねいただきます以前ね対決で食べたのが唐揚げカレーだったんですけどそれに乗っと唐揚げがめちゃくちゃ甘かったんで一発目にこの唐揚げいってみましょうこれ箸と見比べてもらうと分かるかな1個がねめちゃくちゃでかいのよ ひとまずね、こちらの唐揚げいただきますうわっ下味も濃いめでガーリック効いてて、噛んだ瞬間に肉汁があふれる感じ本当ね、この唐揚げうまいっす ライスもすごいじゃん、ちょっとレンゲじゃないと<笑>。無理かも。うん、ああ、合う。やっぱ肉に米は合う。<笑>うまい。うーん。唐うまいな、これ。 たら続いてこちらの生姜焼きいってみましょうかちょっとタレがこぼれるん で, でしょで生姜焼きはこんな感じっすね今まとめてとったんだけどこのバラ肉うまそうだねじゃあこの生姜焼きもいただきますうわみんな好きなやつ味もね濃いめではあるんだけど酸味もあってご飯進むね で、まあ通順はねこちらお水お部屋はこれぐらいのちっちゃいね普通のサイズのグラスなんだけど撮影だからってことでちょっとやばくない<笑>いただきますああ揚げ物に水がうめえじゃあさっ そ, ろそろミックスフライもこれいっちゃいますかミックスフライはエビ白身魚イカででっかい唐揚げとこれイカかなちょっといただきます うん、揚げ物全部サクサクだでエビと。 揚げ物は幸せになるね食べてて楽しいわ、うん、うん。本当にねこちらのフライヤーフライヤーさんって大食いのね天地みたいになってるのよ もう店内はこの大食い選手のねサインとかもいっぱいあるし、西日本、東日本関係なくね、もうマジでみんな来てて、正直、多分オフでね、来てなかった大食い選手、僕だけかもしれない、<笑>念願かなっていうのを来店だからね、よりね、美味しく感じるね。うん そ, したらね、そろそろこっちのお皿もいってみましょうかこっちがね一応蒸し鶏と蒸し豚ということで味もねごまだれとこの四川風と分かれてるみたいなんでちょっとこっちも食べてみましょうかうまっうまっうわお肉プリプリ フ ラ, イヤーフライヤーさんのお肉ってまあ、調理とかもね、すごく丁寧にやられてるんでこの、ね、お肉たち柔らかすぎるうんで、またねこのシンプルな料理なんだけど全然ね臭みとかないんでガツガツいけますよ、うん、でまたこれちょっと見えるかなポテサラが多い 個人この唐揚げとしょぼ焼きがヒットしてる、うん、<音楽>この辺りでちょっとね味変をしていこうと思うんですけどフラギアンフライヤ ー, ー屋さんにはねセルフサービスでドレッシングやソースをかけられるスペースがあるのでちょっとねそちらに行ってこうね 揚げ物たたち、味変していきたいいきと思いますこんな感じでソースとか味変アイドがいっぱいありますんでまずこちらのタルタルとうん、うん、ソースと<笑>ってことで今ねこれタルタルとウスターソースダクダクにかけてきたんでこちらいただいちゃいましょうあれも絶対ご飯のおうんでしょういただきます 絶対合うなこれうんいや、うまっ当たり前のことだけどソースとねタルタル合わせたら5倍ぐらいおかずになったね とということでただいまですねこちら白いご飯完食いたしましたでフライヤーフライヤーさんなんだけどもう、ね、白いご飯と先ほどから飲んでるこちらのスープですねおかわり自由でして結構ねおかずのがっつり系が多いのでおかわり自由制度はね食べに行くのはしいと思うんだけど今日はねめちゃくちゃ食いますからおかわりはしません<笑> ということで、ただいまですねこちらを1皿観測いたしました残りこっちだけだねポン酢もかけてみるか 今ずっと四川味食べてるんだけどホワジャオしびれがすごくてこの量食べてるとそしびれが蓄積してきて口の中がすごいことになってる、うん、今ですねお肉関係はすべて完食したんですがごめん今ホワジャオにやられて味がわからないです<笑> この後ね、新幹線に乗って帰るだけですのでポテサラをお持ち帰りさせていただいて新幹線でこれをつまみながらね飲んで今日は帰らせていただきたいと思いますああかからん<音楽>こんな感じでね、まあ、お持ち帰りを煮詰めさせていただきましたししひとまずねごちそうさまでしたということで とということで本日の動画はですね僕の念願のねフライヤーフライヤー屋さんに来れたということで唐揚げからしょうが焼きだったりとかフライもの蒸し鶏に蒸しボタと本当に全部美味しいメニューばかりでしてあのね男性だったらまず嫌いな人はいないだろうというがっつり系メニューが目白押しでございますので皆さんもね気になった方はこのねフライヤーフライヤーさんで美味しいご飯食べてみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画 チャンネル登録、コメント、高評価、えー、またです、ね、サブチャンネルなんかも始めておりますのでそちらの方も概要欄からぜひチェックしてみてくださいそれでは次の動画でお会いしましょうじゃね